えー、こんにちは、黒です今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、この、えー、ローランドのこのドラムセットを、これに、えー、コーチモードっていうのがついてるんですよ、このコーチモードっていう、ね、ですかね。このコーチモードっていうのは何かっていうと、このタイミングをですね、こう、こう、すねたたくじゃん。で、こう、この速いと、この点がこう、前に行って、遅いと点がこう、後ろに行くという。 結構66点ってやつですがこれ真面目にやると。みたいな感じでできるんですけど今度はちょっとだけずっと前に。 ずっと前をキープする練習をしたりとかというふうにずっと後ろにいる練習とかまあこういった操作をしようと思うとこうできるわけですね。だからこうジャストの位置 をまあ、もちろんこう演奏することもあるしこうちょっとだけ常に前にいてキープするっていうこととかちょっとだけずっと後ろにキープするっていう感じができるっていうことが で, きますでこの時にこうテンポをキープする時にこう相手との距離を練習するのに今回こういう練習方法でやっていきたいと思います。 えそれでは、えー、どうやって練習をするといいか。こうまずキープして、四分音符の頭がキープできないっていう人がいたんですね。で頭がキープできないっていうのはこういや、速くなったり遅くなったり、長じ合わせたりする。多分こん、まずそのキープするにはサブディビジョンってよく言うんですけど、この合間に3連符とか6連符とかいろいろ感じる。要は、タックつクタゥク、タックスクトク、タックスクトク、タッ ク, ク, ク, ク, ク, ク, ク, ク, クスクっていう風に数える。あと、えーまあ、おすすめはジャズとかやるんであれば、 <ス subway translation>パンパンってここ、ここが速くてここが大きいって僕もお話をしてるんですけど、パンパン、タロロロロっていうような感じで、ここのフィールを感じてる。要は、1分経ったら手上げてっていうのも、なんにも考えないで1分だったらどこが1分かわかんないけど、数字大体数えてたらあ、あい大体この辺1分かなって、まあ近いところに行くじゃないですか。で、まあなんかこういう作業してると1分かなみたいな。なんか何もないとしんどいですね。だから、タロロロロロロロロロロロロロタフロロロロロロタ b a n g b a n g b a n bang みたいないろんな裏側の白のこうグルーブを感じている、その時のグルーブを感じてると、あんまりこう走ったりもたったりしなくなるというか、そこ の, この裏白の感じているのをベースとかと合わせてると、たとえ走ったとしてもバンドとしては固まってたりするんですね。裏白を感じるっていうのが、表白だけ、叩いてるところだけしかビートを感じてないっていうのがよくずれがちなポイントなので、ではなくて、その裏白の叩いてない、自分が出してないところ、自分が音を出してない ししててななないいいところにグルーを感じるって練習をしなきゃいけないんですよでまあ、えー、最近もセミナーでやったんですけど、えー、と16分音符のこのメトロノームはもっと細かくやったんですけどこう16分音符の1個目2個目3個目4個目にメトロノームを持っていく自分じゃなくてメトロノームがここに聞こえるように持っていくって言うんですねえっ、ー、ともう電子ドラマメトロノームめちゃくちゃついてるからめっちゃ簡単なんでこれピッて押すでしょそしたら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 キープできないとずっとここにメトロノーム入れないじゃないですか。っていう感覚。でメトロノームだと合わせにいっちゃうんで、じゃなくて自分これちょっと難しいんだよね。こっちよりはスタートこれから行こうかな。ダ、エン、エン、ス、エン、エン、エン、エン、ス、エン。要はグルーブする場所にメトロノーム持っていく感じ。でこれが難しい順番でいうとかなり簡単。2番。あと。 簡単な順番で言うと1番が簡単ここ2番3番これが一番ちょっと難しいねつくつったつくつったつくつったつくつったじ。で、これ最初にでもどうやって考えても表から下脱できない人が多いんですよじゃあどうするかといもと、もう強引にこれでいこうかなえっ、ー、と16番もこ叩くでしょで最後のこれいきましょ 最後の4拍目のところのここにね切り替えたいと思うときですもうしばらくこれずっと繰り返していないと最後の拍のところにこの「タつつ」を入れる「タつつ」はこの手順でいくとひっくり返っちゃうから「タクツクタクツクタクツ ク, ク, ツク右左手入 れ, て入れてあげるとでそこでビートをこうグンと無理やりこう16分シンコペーションしてそこが頭に聞こえるちょっと難しいんですけどちょっとやってみるとワン・ツー・ツー 2つ目にっていうふうにやると最後元に戻るわけですねこうやって、えー、とまず最初にいきなりこの2個目に行きにくい人とかはねこうやって練習したりとか例えばここも、えー、と裏拍に行きたい人はこのここを2つにすればいいのでタクツクタクツクタクツクタクタク をまあ、7拍子をやるんですけどワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォーワン・うんうんあっあっあっああああっていうのができるでしょっていう練習です。 前にしていきたかったらこれをもたらせなきゃいけないので今度は5つにして最初はこうやってえとちゃんと細かい音符も全部叩いてねで16音符叩いてちゃんと左手にあメトロノーム合ってるわとてとてとてって聞こえるわつくぺつくぺって聞こえるわつくつぺつくつぺって聞こえるわっていうふうにしてメトロノームがなんかもうパーカッション奏者みたいなもう一人のパーカッション奏者もう一人のパーカッション奏者がいてその人と一緒にグルーブしてるみたいな感じ そうすると演奏中に、あ、なんかこう、裏のフィールがずれたなと思ったら、ヒュッて合わせれる。あ、ちょっと、これぐらいかなこれぐらいかなっていうのを合わせれるようになると思うんですね。うん、なので、これは、え引、ー、いてはやっぱり、四分音符のタイト感っていうのを、こういう、ちょっとだけ前叩くとか、ちょっとだけ後ろ叩くっていうののを、要は操作をしながら僕らグルーブっていうのを作ってるので、もうちょっと前行こうかなちょっと後ろ行こうかなっていうのを、やってみって言われたらさっとできるので、だからこう、もうちょっとこう、 なんていうのあの、トップな感じって言われると突っ込んで叩く。でも全部突っ込んじゃったらダメなので、ハイハットはその位置に残しておくとか、そういうことをしながら僕らその爽快感、要はスピード感を出すためには突っ込む。だけど、他のものはしっかり遅らせる。みたいなことをやりながら、こうやります。そうすると、こうやっぱりジャストで叩いて全部縦に合ってるっていうと音楽、ちょっとつまんないんですね。なので、どうしてもこう、 無機質な感じに聞こえる。でも無機質な感じがすごくいい時はそれで使っていいんですけど、無機質な感じじゃなくて、ちょっとやっぱりこうグルーブ、こ う, こういう感じのグルーブを出したかったら、やっぱズレを意図的に作ってるってことなんですね。なので、こう、ズレを意図的にこれだけちょっと前に出す、これだけちょっと後ろにするっていう感覚をちょっとずつ身につけるためには、これをやらなきゃいけない。 まずは音楽を縦に揃えるんですよ。縦に揃えたことが前提でもうそえるようになったら今度はその気持ちいいこうシフトをいっぱいしていくっていうのが僕らの考え方ではあります数字でやってるっていうよりかはまあ最初は数字でやらないとずらせれないんで数字ですごくやって最終的にはこのこのズレの気持ちよさを体が覚えるって感覚ですね っていうやつで、まず分かりやすく16分音符やって、もっと細かくやったりします。6連符にしたりとかしてやったりすると、よりより、こう、なんていうのかな、もうちょっと前とか、もうちょっとこういう服かな、みたいなグルーブ感を出せるようになってくると思うし、この拍の合間のフィールを感じれるようになってくるので、そうするとリズムがすごくタイトになって安定してくると思います。グルーブさせるためにも、リズムをタイトさせるためにも、すごくいい練習、電子ドラムでできる練習なので、ぜひやってみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。